LED を導線につけていきたいと思います。今回取り付けるのはこちらのチップ LED です。それではつけていきましょう。急いでいるので2倍速でお届けします。BGM も急いだ感じの曲にして。了解 終わったみたいだね。さすがウ p 主だわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。